ちょっと不器用さんの、ね、後ろで踊らせていただいたんですけれども本日2回目もですね総踊り曲次はです、ね「でよっちょれ」という曲をえ踊らせていただきたいと思いますのでまたえ他のチームさんにもぜひご協力いただければなと思いますのでぜひ踊れるよーっていうチームさんは一緒に踊ってください。踊踊っっっててていいいいいででですすよどどどどううううぞどうぞぞぞもっとあ、空るので是非どうぞ どうぞ前によっちょれ構えて クイつれ<ャイ><ャイ><ャイ>やっつれやっつれやっつれや やっとれやっとれやっとれや はい、どうもありがとうございました。2回目の演舞、とても楽しかったと思います。